皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。冒頭でお見せしましたのは、ZTF 彗星、GTF 彗星のタイムラプス動画です。えっと、急いでこの動画作りたくて、まあ、サクッと処理したやつですけども、尾がね、こう流れていってるのが分かったりとか、星と星の間をこう彗星が移動してるのが分かったりとか。 結構何ていうかととくるる動画になななってるんじゃいいかなと思いますこのチャンネルではですね以前からえ去年かな去年の1 1月の段階で z、えー、t f 彗星が来るぞということをお伝えしてて彗星ってね実際その撮影できる期間というかえ見頃になる時まで一体どうなるかわからないっていうのが正直なところで途中でなくなっちゃったりとか。 全然明るくならなくて、その現行しちゃったりとかね、えー、そういうことがあるんでどうなるかなと思ってまあ、ヒヤヒヤしながら見守っていたんですけども、無事にですね、えー、みんなが楽しめる彗星に育ったんじゃないかなと思います。これから見頃を迎えてまあ、2月の中旬ぐらいまでは見れる。楽しめるんじゃないかなという。そういう ztf 彗星をですね、えー、撮影するたびにですね。 水星の見つけ方っていう簡単っていうか誰でもできる方法がありますんでそれを皆さんにお伝えしたいと思いますそれでは行ってみましょう本来であれば えちょっと大きめの赤道儀を使ってですね天体望遠鏡が載せれるような大きめの赤道儀を使ってでそういう赤道儀にはですね最近そのビクセンのスターブック10とか、えー、ZWO の ASI Air とか、えー、そういったですね自動導入機能というものが備わった機材っていうのがあります、えー、それを使うと ZTF 彗星っていう風に入力をすると彗星の方向を向くっていう、えー、ような仕組みなんですねただ まあそういった機材ってですね買ってすぐ使えるかっていうとそうではないんですねだからまああの次来る彗星の時のためにそういった機材で練習をしておくっていうのがやっぱり必要になってくるんですがまあそうは言っても初めての人も撮りたいじゃないですか彗星も星も動いているので止まって撮影止めて撮影するのは厳しいんですけどもまあ三脚の上に望遠レンズを乗せて何度か撮りたいっていう 方でですすととかあとはポータブル赤道着ですね小さめの赤道儀を使って撮影をしたいという方のためにお届けしたいと思います使用するのはこのビクセンのポーラメーターというアイテムですねまあなんかコンパスついてればどうにでもなると思いますがこのポーラメーターがあるとすごく便利ですそれからスマートフォンですねビクセンのコメットブックもしくはネビュラブックというアプリ無料のアプリを使ってそのアプリと このアイテムを使って水星を見つけるという方法をご紹介したいと思います。まあ、これこの方法だったら誰でも簡単に水星を捉えることができると思いますので。 はい、まず三脚なんですがこういうスリーウェイタイプの雲台を使っている方はですね結構水性を上に向けるので雲台のパーン棒が三脚に干渉するんですねなので180度回転して前後を反対にして取り付けるとパーン棒が干渉せずにカメラを上に向けることができます構図の微調整がしやすいギア雲台や曲軸微動雲台ですねなどがあると、えー、さらに良いと思います ビクセンのポーラメーターは傾斜系と水準器がついたコンパスになりますポーラメーターをカメラのアクセサリー集にセットしたら今回はコメットブックで説明しますね右上のこのボタンを押すとえ天体座標表示というところ で, ですね設計席と高度方位というのが選べるようになっています ここで高度方位を選ぶようにしてくださいでこの右下の時計マークを押すと現在時刻でのシミュレーションができますタイムとかデーとかこれを押すと時間や日にちの調整を細かく調整することができますで真ん中のスライダーを左右にずらすと大まかに彗星の動きを調べることができますで大事なのはこの左上にあるですねこの高度と方位のこの数値ですねコメッットブックでは 水星の場所が52度ってありましたのでポーラメーターの傾斜計をだいたい52度のところに設置しますこの状態で、えー、カメラを傾けてポーラメーターの水準器の気泡が真ん中に入るようにですね、えー、水, 水平が取れるように、えー、設置しましょうそして水平が取れたらコメットブックで、えー、記していた352度の方向にカメラを向けます でこのポーラメーターのコンパスの一番外側の数値を目安にしてくださいでこの黒いバーを352度の方向に向けるんですねズームレンズだと撮影しやすくてワイドタン側で1枚を撮影して彗星の画像を確認してあここにいるなと思ったらそこからズームをかけるっていうふうにやると見つけやすいんじゃないかなと思います こういうアイテムをご用意くださいアクセサリー集の上に小さい自由雲台 で, でその上にスマホアダプターをつけているという組み合わせですねはいこれをカメラのアクセサリー集に取り付けますそしてですねこういうふうに90度傾けてそこにスマートフォンを取り付けるようにしてくださいこの時に カメラとスマートフォンが大体でいいので平行になるようにしておくといいと思いますコメットブックを起動します右下の時計マークをタップしてその下にある丸を押すとデバイス追従モードというように切り替わりますこれで傾斜計、角度計ですねを頼りにしてコメットブックの製図が動くようになりますこれで ZTF 彗星がある方向に向けると いいってこことでですねでこれスマートフォンの方はピンチができますピンチインしてもうちょっとど真ん中に入れるっていうことも可能ですが、えー、スマートフォンのこの傾斜系や角度センサーの精度によって変わってきますのでこの辺りはねスマートフォンの精度でまちまちなんですよね、はい、まあ、こういうことができますでこれでまた試し撮りしてズームアップして撮影するといいですよとはいいかがでしたでしょうかあの 彼の名誉のために言っておこうかな。あのこのポーラメーターを使って、えっと彗星の姿を見つけるという方法はですね。私の友人のえー、整形写真、家の北山照康さんがですね。見つけた、えー、やり方なんですね。あの、私と彼はですね。同じ会社で以前勤めてたんですけど、その時にこれを使ってですね。彗星を探すっていう方法を彼が考案して、えー、今回ご紹介したという感じですね。 まあ、それだったらこのスマートフォンでね、えー、探せるんじゃないかっていう風に自分も思いついたっていう流れなんですよね。さて GTF 彗星ですが、今この動画を公開されている今この瞬間がですね、まさに見頃になっています。えー、終局星といってですね、えー、沈まない彗星になっております。で、ここからですね、えー、月が明るいシーズンに入ってきます。まあ多少月があっても映るのかなと思いますけども、 次の照準としては月がまた細くなる2月中旬頃なのかなという感じですね多分ねその頃にもまだ楽しめてると思いますねまだ明るく輝いてくれてるんじゃないかなと思いますで見頃としてはですね2つあるんですよ水星自体を撮影するんだったらまあいつでもあのー、2月中旬までにいつでも撮影に行けばいいと思うんですけど えー、と一応ですね、なんかこんな撮影スポットっていうか見頃の時があるよっていうのもお伝えしたいと思います。はい、今お見せしているのはビクセのネビュラーブックというアプリですね。えっ、ー、と、上のこの水星っていうところをタップすると ZTF が出てきます。ここのスライダーで大まかに動かせるんですが、このデイとかタイムとかを、えー、タップすると、これちょっとずつ動かせますからね。はい、で、えーと 今日が10月20、1月29ですね。はい。こんな感じですね。えっ、ー、とね、ちょうどね、このね、M81、M82 っていうのとね、ZTF 推星がずっと同一構図で取れる期間だったんですね。もうちょっと早くね、皆さんに情報提供ができたらよかったんですけど。 ちょっと私も全然忙しくてですね、更新できなくて、まあ 135mm で入ったんだなっていう感じですね。で、こういうですね、何かの天体と並ぶっていう時がありますから、で、えーと、またこう、火を追っていきます。そうすると、はい、えーと、こうですね、ほぼ天頂だな、これ。えーと、2月7日ぐらいに、この M38、M36、M37 と GTF 彗星が。 並ぶんだねこれそれぞれなんていうか星の集まり小さな星の集まりの星団なんですけどもまあ、こういうのと並ぶときがありますよっていうこととそれからさらにこう進んでいくとですね2月11日火星と DZTF 彗星が並びますねこれね並びますねこれ結構見応えあると思いますまあ火星は去年の12月に一応最接近で結構明るくなったんですけど、まあ、300ミリとかで撮 ででもいいんでしょうねこんだけ近ければね、まあ、火星は明るいので、えー、と露出は結構難しいかもしれないですけどこういう ZTF 彗星と火星が並ぶっていう、えー、現象がありますはい更に進めていきましょうそうするとここがねちょっと自分的には胸ツですねあの131415161415とかがいいのかなこの、えー、とこのアルデバラの横にヒアディス星団っていうのがあるんですよ これまた三階星団っていって星々がこうなんていうか散らばっているって言っていいのかなえーというのと GTF 彗星が隣接します3 0 0ミリでも結構入るねこの辺りがですね GTF 彗星のこうおいしいところじゃないかなとでだんだんもう3月に入るとだいぶねこうおとなしくなってきちゃうんですよねで特に目立った星と並ぶっていうことはなくなるのであでもこの 2月の後半になるとなんかオリオリン座とと絡められたり、ねえー、5 0ミリでこんな感じで入りますし縦構図にすると、えー、こんな感じでであとは天気と月齢ですよね月齢の、えー、兼ね合い月齢を調べるのをこのビクセンのムーンブックで調べますが2023年の2月っていうとここからですね満月に差し掛かってきますでさっきのヒアデス星団とかね 火星とかと並ぶ時っていうのは結構ね月がまだ太いんですよさっき火星と並ぶの2月11日でしたっけうん月の出が10時31分なんでえっ、ー、と10時31分までに撮影をすれば、まあ、結構長い尾が撮れるんじゃないかなとそこからは月が残ってくるからねそれからヒアデス星団アルデバランとかあの辺と並ぶっていうのは月の出が12時40分なんでそれまでは撮れますよということで。 結構日の出、あ、違う、日の入り後の、えー、夜になりたてみたいな時間帯から、えー、12時ぐらいまでが真勝負という感じですね。その高さはどうなんだろうなと思うんですけど、もうね、このシーズンになると、ほぼ真上っていうか、かなり高いところに水星がいるところからスタートできるので、撮影しやすいと思います。えー、撮影はしやすいんですけど、この角度に向けて、 あの撮影したことある人ってあんまり普通のカメラユーザーの方はないと思うんですよ。一番その大気の層が薄くて映りのいいのが真上な天頂なんですけどね結構ね首痛くしたりとか腰痛くしたりするので、まあ、さっきの、ね、ポーラメーターとかスマホを使ったやり方だったらあの楽な姿勢のままね、えー、彗星を導入することができると思うのでちょっと慣れない体勢での撮影かと思いますが、えー、頑張ってみてください。 であと、その撮影の設定についてはですね、あのーまあ、その時どうやって表現したいかなんてまた変わってくるので、なんとも言えないんですがあんまり長い露出にしない方がいいと思いますね、尾がぶれちゃうので、それからスタックを目的とする人は、あんまりたくさん枚数スタックしない方がいいと思います、まあ、そうだな5分とか10分とかに撮影したやつを1枚にするようして ノ, ノイズを減らす。 スタックでノイズを減らすみたたいいいにした方がいいのかなちょっとこの辺もね撮ってみないと分かんないなっていう感じがあるんですよねただ私が撮影した感じだと冒頭のタイムラプスの で, ですね1月の21日まあ約1週間ぐらい前に撮影したやつですけど10分撮影したやつをスタックするともう尾がこうブレブレになっちゃってたので結割と早い時間が勝負なんだなみたいな感じがしました。焦点距離ですが そんななに大きくなく て, 言ってます王の姿を撮りたい方はまあ200ミリぐらいからもう撮れるんじゃないかなともちろん彗星のその明るさにもよるんですけどねで角をねドアップで撮りたい人はそれこそ天体望遠鏡でど真ん中に入れて撮っちゃって大丈夫だと思いますいろんな焦点距離で楽しめるんじゃないかなと思いますねそれからタイムラプスを撮影したい人はですねオートガイドはしない方がいいですあのオートガイドっていう星をこう点で 撮影すすするるために監視するシステムなんですけどオートガイドっていうのはその1枚の写真を点で撮るために撮影するのでタイムラプスにするとこうカクッカクッカクッって感じで星の位置があの移動しちゃったりすることがあるんですねなので、えー、とオートガイドをオフにして撮影した方がタイムラプスとしては滑らかなものが得られますのでオートガイドをオフにして撮影してみてください それに焦点距離が200ミリとか300ミリとかそのぐらいの焦点距離のレンズを使う分にはそんなに赤道儀の追尾精度は求められないと思うのでオートガイドなしでもいけるんじゃないかなと思っていますというのが私が撮影した所感ですかねわかんないことがあればコメントいただいてもいいですし毎週木曜日にですねこちらのサブチャンネルでライブ配信やってますのでここだとそのなんか質疑応答っていうかねこう いろいろ情報のやり取りがその場でやりやすいのかなと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。こんなところかなうん。それではですね、えー、あと半月ぐらいですけども、まあ皆さん仕事も忙しかったりとかね、いろいろあると思いますが、お時間のあるときに水星の撮影にチャレンジしてみてください、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー